なが待ってんだよ《あいつのことはもう諦めろうまくいかないって》《救ってみせよう》例のお侍酒井仁と申すこれはこれは失礼しましたあっは検事信頼と安心の杜氏で逆売りそんで島一番の山氏 アザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさあそこは猛虎だらけ村を乗っ取られたかあの壁を越えるのは難儀だな実は酒の運び手は入れるんだよ<笑>バカ言うんじゃないよ酒を用意しろ道すがら柵を練るままずは一杯やりましょうゆっくり柵を練ってほら行くよ 近づいいたら荷車に隠れてくださ二を改めぬのかご心配なく何度も何度も届けてますからね足の酒が口にあったようでもっとよこせっもうるさいのなんの敵と商いをしておるのか死にたくなければ酒よこせって脅されてまして支度できたなあ本当にやるつもりバカのためだから アザモウラはどのようなありだ歯向かったやつは殺され生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるかタカを見てないんだね あ, ああでもカジ場で働いてるやつがいるって聞いたきっとタカだ二人は知り合って長いのかアホな子供の頃からさ酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客<笑>飲めたもんじゃないけど安かったしばらくは 坂にも手伝ってもらったんですがねあいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよただでねモコだ、はあ、二人とも早く荷車へ小勢だな任せろやめてくれタに会えなくなる頼むよ分かった もうすぐですよ今の叫び声は かももじ目にうかも腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう分からないだろう まさかうまくいくなんてああひどいきっと誰かが兵を怒らせたんですがオの反動が焼かれてる お別れですね兵に酒を飲ませ気をそらせろやってみましょう無理はするな酒井様もご分運をタカが待ってるよ行こう終わったら村の外にある辻で待っとります見晴らしの良い場所を探すぞこっち良いか万が一にも敵に見つかったら俺が死ぬんだろう分かってる この上見て門のそばあれが人売りの頭かクズあやつ操捕虜を品定めしておる鷹のところに行くかもおうぞ ごゆっぽい。 者きっとダカは無事だ肝が小さいから行くぞえっフィ ッ, ッチュルバッチーナ you お い, おいどうした鍛冶屋のタカという男手を抜いてるぞ粗悪なものしか作ってないやはりねタカがいる他に鍛冶屋がいないわしだって鍛冶屋だそれにあいつより腕がいい2人分の飯はないだからタカを殺しだがお前も気を抜くでないぞあの野郎めタカがやられる ん兵が大勢おるな一人を見うな先に鷹を見つけないとユナ離れるな抜け道を探すチュハルゴー <音楽>ひとりだ、逃がさないよ。 すぐに立つぞ無理だ。 どうせ捕まる逃げられやしないこの人は社会人守ってくれるよだが信用してくれ力を借りたい励んでみます 《この近くに見るか?》ではそこから出るぞ。 これからどこへ検事が辻で待っておるはずだあの検事が村から出られていたらね 僕、出現さま。 まだこっちに来ますよ草むらに入り身を隠せ検事だよタカやったなつけられたか い, いえでももううちには戻れませんねあちこち猛虎だらけですさあ行くよあざも裏から少しでも離れよう、うん、よしよし 夜明けから猛虎を見てないまいたみたいだ行き先を決めねばなこの先で伊豆原を見渡せますよ疲れたか酒が飲みたいあと眠りたい酒ならいくらでもあるぞタカ寡黙だな死なないんだってことがまだ信じられなくて酒井様助かりました でも姉さんとはどのように命を救われたのだ<笑>俺と同じですね<笑>もう体がガクガクだ小松は山の向こうだよ火事場があるええ、島で一番のあの火事場を使えば 城の壁を越える道具を作れるかもねタカどうだいもちろんご恩に報いるためなら喜んでありがたいタカケンジ少し休めすぐに立つぞ気分はどうだタカが無事で安心した弱っておるが小松までたどり着けそうか飯食って寝りゃ 元気になるあざも浦にはまだ捕虜が残っておるな助けに戻るつもり村から猛虎を一掃せねばそうだねお主らは小松へ俺は後から向かうジェンありがとう